おうちの音うるさいのいい、ねね。そうですね。一応今日は先生とグリーンクラブに行きます。グリーンクラブのなんだっけ？修学で。修学で。<笑>先生行ったことないですよね。<笑>初めて。ちょっと行ってみたいと思います。あ人いっぱいいますね。並んでる。 秋元さん、おはようございます。<笑>もううおお待ちください。はいいい<笑>ここは受付やってんで時からですすすす。す。ね。ね。とかかかかままままたた。ら。らよよごござざ時りりしししあがろ願 <笑>全然逃げな い, 全然逃げない<笑>カモ寄ってきたの。 三分前、三<笑>分前、四十人ぐらい、五十人ぐらいかな、うん、並んでます。ずいぶん並んでるね。お得なやつ絶対ありますよね。ねあれなんだっけ前の長野のああ、うんはいはいはいあそこ多分安いっすよ、ね。あそこでも今日見ていらっしゃらないかな。出てる予定ではあった。あ本当ですか。詳しいな。<笑>いいんじゃないですか。これ 前のやつのはちょっと古そうだけどこれとか ね, ね、かっこい い,、うんね、かっ こ, い, いこれ買おうかなこれ買ってもいいかな二千円じゃいいですよねそうですよね、どうですかこれこ気になるんだこっちこっちはいいよねじゃあこれか。これ買これ竹？竹竹好きですもんね、うん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 下にもあるじゃなんかおすすめあります おすすめはい、そう今今日日の目玉日目玉玉はででででですすすねサツキかかかかあ、あ、はあ、い、あ、っっとわりりままししたたたたれいい、はいじら、まあ<笑>はい、そうなんや前、てき、うん、年か7年ぐらいずイトで今日は来へ<笑>えー。 何かおすすめ商品ありますか山のよにあるじゃないですか、み見てると思ういやそれはもうもちろん分かってるんですけど<笑> も,、ね、結構もみじが先ほど四つぐらい、うん、こちらのもみじそ う, そうそうそう、マイヒメとかこういったあの小芭蕉のも、はいはい、のがもう四個売れましたえ、もみじがやっぱ人気、ね、これ見たことあるかもこれサルスベリサルスベリ、この間動画で すごいですすごいなこれすごいですよ。ええ見て綺麗ですよね。見栄えー、みですよこれ。も、う、つ、ん、大変。もう最初こんな小ゃいのからやり始めて、えー、種とこ か, からやり始めたりすると手焼きなんてこれなんて結構年数経ってると思う種からだと。手焼き値段いくらなんですか。これいくらなんだ四千円、ね。四千円これえのきだ。あこれはえのきだ。きあみんなえのきか。うん。大天賞、うん。この今大きくなるまでね十年二十年変わっちゃいます。 これ五年ぐらい経ってるのかな。これ。うん、ああ、もう経って、経ってますね。五、ね、年以上経ってるから。経、うん、ってると思う。いつもほら、値段わかんないじゃないですか。うん、だけど、こうやって値段全部ついてると。うん、買いやすい。使いやすい。この間、その紅葉の、この作る動画撮ったんですよ。 なかなかやってもやっぱり枝刈りしちゃう場合とかもすごく多くて、うん、バッと刺してやったりしてもそ う, です、ね、そうそうそうそう順調にこの枝が枝数が増えない。でも矢島さんはやっぱり一流なんで枝数を割って増やせてるってこで、ねうん、楓うん、これすごいね、枝がすごいですよね、うん、ここ取りなのかなこれ枝がこんなく出てるんだもんね、うん、全部のこの図書なんかもあ、図書 可愛 い, い小さくて、うん、多分10センチ以内に抑えられてるのかな？棚とかね展示の時に、ね、すごいいいと思う。うねうん、カギもすごいよねこの小ささで。<笑>なななですいや本当に。<笑>一一位もいいですね。<笑>すごいよね<笑>豆松屋さん。チエさん。 はい、えー、お久しぶりです。お久しぶりです。<笑>小さい盆栽という意味で豆松と名乗ってます。あ、そうなんですね、はい。おすすめ商品あれば教えてください。みんな可愛い子たちです。うん、みんなちっちゃい系。はい。ちっちゃい子たちばっかり。ち, ちっちゃい子たちばっかり。やっぱ姫メオオト好きですね。<笑><笑>前も出てきたですはい、前も出てきた。あとこれからは椿とかですかね。おーこれ椿。はい、ちょっとサザンカ系ですけど、あとは松が好きですね。松。 はい、あ心拍とかあ心拍こういういいいいいいの好きですあかわいいあすごい色色だね値、ね、上がりになんかサルスベリみたいな花。 ええ。秋になると実が止まり始めるんですよねアセロラの仲間って言われ て, ていてこれが実なんですかはい一本の木でなるのであオスメスいらないんだ薄メスいらなく一本でなりますこれ今花咲くはい夏、夏からずっと暖かい木は咲いてるって感じですで、実は実は秋花咲いてるのがいいかな はでもまた上がってくるので、はい形で選んでもらった方がまだ咲くんですか？そうですね、まああっかい暖かさ次第っていうんですかねー。は い, あい、ありがとうございます。ありがとうございました。あた、おじゃま。おもしろいものありますか？おもしろいものですか？<笑>かっこいいな。 安いのもやっぱもう全体的にやっぱちっちゃいの多いですねやっぱり商品の展示会ですからねこれ綺麗だなこれ何<タッ>あこれサルスベリーこんな色になるんですか<タッ>、えー、綺麗ですねあこんな感じなんだ紅葉するとーすご あっこれあるんだう。ああ いいですかねこれはまだそうっすよ<笑>全部綺麗面白い飾り方 うんうん、これとかだろうあこういううううううういいいいいいのののもんんじゃなななな石作いいうう作っっっっってててててかかね水を抜けるるよにどうなってんだろ皿でくっついてん、ね、これへえ。こ もういいわよ。 すすごっこういういのもありなんですね確かにそうですね。おしゃれ <カメラ><スキル><スキル>よりよりちっちゃい可愛いいですね。<スキル><スキル><スキル> か全わいいですか。うん もうん、すごい種類が多くて白でもほらちょっとピンクがかった白とかねいろいろある。うん ね、赤、白っていう単純なもんじゃないじゃないですか。名前書書書いいいてててあああるるるんだ全部、うん、書いてあるよよ<笑><笑>これ大変、うん、ですよね<笑> 夏はあの薄い関連車があるんですよ白い あ,、うんうんうん、あれを上にかけて、うん、腕も真上だけですけどね、うん、だいたい11時から2時ぐらいの間影になるちっちゃすごいすごい石子を作るかなこんなちっちゃく作れるんですね。 作れないな円こ れ, これ い, っぱい作るんじゃないのこれん。ってこれ買いますか。<笑> 何買ったすか結局？なんなんだろう赤赤松ばっかり買った赤松と竹だ竹これをこれは何だっけあーオートあそうだそうだそうそうだ そ, そ,、うん、そんなとこでも終わりにしますかうんはい、えー、本日から3日間かな三十日までか三十日までかなやってますんで皆様本当に YouTube 乗れば すす、ね、ででにいいいっぱいいるんですけど、ね、そんなとこでありがとうございます。はいはい